Gotta get out of here. this over thing 気持ちしい。 す ご, うごいした。 グレーは決めれています。戦闘終了。あ、これは勝ちになるよ。 はもちろんこの子成田ブライアンこの評価は少し不満か2番人気はこの子テイエムオペラ王注目のグランプリウマ娘グラスワンダー4枠7番での出走気合十分いい顔してますねゲートイン完了出走の準備が整いましたさあゲートが開いた各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りましたこれは位置取りが熾烈になりそうですね